本日もあたに健康美容に関する情報をお伝えしていきたいと思います本日お伝えする内容は疲れ目疲れ顔に効く簡単3分マッサージ顔をほぐして元気になる方法です実際に今デスクワークであったりとかスマホの見すぎ目が疲れてしまって肩こり頭痛の原因になったりお顔が暗く見えたり元気なさそうに見えたりすることってよくあると思うんですね 簡単にご自宅でできるマッサージの方法をお伝えしていきますのでぜひ毎日やっていただいて肩こり、頭痛改善していただいてすっきりした目ですっきりした顔で過ごしていただければ幸いですそれでは一緒にやっていきましょうここにですね前頭筋、眼輪筋上心虚筋、尾毛化成筋、前耳喰筋、小胸骨筋6つの筋肉を書いています これを1つずつ今からマッサージをしていくんですべて大事な筋肉になるのでゆっくり説明しながらマッサージしていきますのでわからないポイントは止めながらやっていただいて流れで6つの筋肉をマッサージしていただくとすぐに効果が現れると思いますぜひやってみてくださいはいそれではやっていきますまずは美毛化成筋のマッサージですね眉毛の先端指1本分下側がこうへこんでいると思うんですね眉毛のの先端の下側、 ちょうどへこんでる部分があると思うので斜め上方向に押し上げるようなイメージでマッサージをしていきますグッと持ち上げると痛みがあると思います場所が合っているのでそのまま20秒間指を揺らしながらマッサージをしていきましょうそれではやっていきます1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12、13、17、15、16、17、18、19、20ケー、OK、です続いて眼輪筋のマッサージをしていきます目の周りを覆ってる筋肉ですこの筋肉をマッサージしていくときは眉毛のこの部分を指2本でぐっと上に持ち上げて持ち上げた状態でここに揺らしながらマッサージをしていきます ここを押さえるとすごくブーンと響くような痛みがあると思うんですねここを20秒間マッサージしていきます目が乾く方は目をつぶりながらやってみてください位置としてはこの場所ですここですね眉毛の上に持ち上げてマッサージをしていきますそれではやっていきましょう12345678910111112131415 1617181920OK、OK、ですこれだけでもすごくスッキリしたと思います続いて前頭筋のマッサージをやっていきます先ほどマッサージした眼輪筋の位置から指を上になぞっていくと出っ張った骨に当たると思います眉毛の上が少しへこんでそのまま上に上がると出っ張った骨があると思うのでここをですね指先でマッサージをしていただくか 指の親指のこの尖った部分ここを使ってグリグリグリグリ20秒間回すようにマッサージをしていきますそれではやっていきます 1234567891011121314151617181920OK、OK、です きりししてきましたね全自戒 筋, 筋は眉毛の端の指1本外側もしくは2本外側ぐらいでこの部分をですねこうマッサージしていただくとへこんでる場所があると思うのでへこんでる部分痛みを感じると思いますこれを指2本か3本使っていただいてマッサージをしていきますへこんだ部分を 上下に揺ららししながらマッサージをしていきますでは20秒間やっていきましょう 1234567891011121314151617181920OK、OK、です最後に上身虚筋と小胸骨筋のマッサージをやっていきます クマができる部分の指1本下側に触ると骨に当たると思うのでここを指1本ないし2本でマッサージをしていきますでここは左右に揺らしていただくとやりやすいと思いますそれではやっていきます 18 19 20 OK、ですでそのままの状態で指1本分外側ここが小胸骨筋になります一番出っ張った骨に当たると思うのでここをまた20秒間マッサージをしていきます1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1十2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 18 19 20 OK、です。今これを一緒にやってくれたあなたはすごく目がスッキリしてると思うんですねぜひですねデスクワークやスマホの見過ぎなど光が出るものですね、をずっと見てるあなたは特に目が疲れてると思いますので毎日ですね続けていただいて疲れ目疲れ顔を改善していただければと思いますそれではまたお会いしましょうさようなら